いいですね最高に美味しいステーキ今回は僕多分この食材使うの初めてじゃないかなささみって皆さんどうやって食べてますかうがいて食べる方もいらっしゃればいろいろな食べ方されると思うんですけどもささみを最高にプリプリにするですねめちゃくちゃうまいささみのステーキこの間考えついちゃいましたんでささみの一番美味しい食べ方といっても過言ではないと思います ニシピはい材料はね鶏ささみでこれ4本ね大体ね 250g ぐらい4本 で, でバターで 10g ねあとは概要欄に調味料書いてありますあと添え物にベビーリーフとかなんかあのサラダ系があるといいですはいえーということで今日は元気をね出していかないといけないとなので元気が出るね印象していきたいと思いますブラスに氷を入れていきましたよ アル望ューマはいちょっと対戦相手を呼びたいと思いますモハメドタス最強決定戦よろしくお願いしますあー最高だねじゃあ戦いますまずねこのささみをね並べていかないこうやってささみもねえっ、ー、とものによってね全然太さが違うんですけどもまあそれはそれとしてよくささみ 外す方法が結構あるんですけども今回ね外さんくていいです歯がものすごい悪い方とかはもちろん外した方がいいんですけども外さないなぜかというとこのささみの筋のコリコリもめちゃくちゃうまいからですそんなに気にならないこのまま焼いてもねなかなか柔らかくならないんですよなので、えー、こうしますはいこんな感じささみってねすごく肉質がこの繊維がね結構ね伸ばしやすい繊維してるんで このね、酒瓶で叩くとねすっごいこんなぺったんこになるんすよほら見て見てこれこれがね非常に重要ここにね塩こしょうしていきますパラパラしていきます軽くねそしてねクッキングフラワーってね俺全然知らなかったんだけどこれね振るとねあの、薄力粉がねこうやってサラサラになって出てくんの知ってたみんな これ昔の昔こんなんなかったんだよねまぶつじゃないですか薄力粉っていうのはパリッと香ばしい香りを出してくれると他に肉をねあの保水して柔らかくするっていう効果があるんでこのねささみはね全くパサつかないそしたらもう片面にも軽ーくですよ軽ーくしょっこしょっここでいっぱいつけちゃうとしょっぱくなっちゃうねほんと軽ーくでいいですはい軽ーくでそしてまあ あの、まんんんべなななくないい、感感じじじででで、はい、えー、じゃこんな感じですねでもうね焼いていきますこれでねえー、とこれ焼いたらすぐ取り出しちゃうんでお皿用意しといた方がいいですもんなければないないんだけどあの、ベビーリーフね買ってきたんで添えてあげると今回ステーキなんでねこんな感じですね、はい、でこれお皿用意しといてくださいで焼く、えー、ときはえとちょっと最初は強火で、えー、バター落とします でね、これはね薄く切って叩いてありますので結構ね火の通る速度早いですでじゅわじゅわじゅわじゅわいってきたらもう、えー、焼けますようなアイスなんでここにささみ置いていきますこれぐらいのフライパンだったらね4つ全部いい感じに焼けます で, で最初は強火でいいんですけども中火に落としてください肉焼き始めたらね すぐね、焦げ目ついてきますからねああの、かあの、か、薄力粉ってね結構ね、焦げ目もつく役割を果たしてますねあいいですねいい焼き色つきましたよほら見てくださいすぐ焼き色つきますからこんなほらこれこれ、このおいしそうでしょこのパリッと焼けたでも全体的に火が通ったなーっていう感じだったらああんま焼きすぎないはいもうひっくり返してえっと、12分でもう取り出します で、後でこれだけ薄いんで余熱でね火が通ってくるんでえー、もう持っていきますもう僕の盛り方もこんなねすっごいやれらかいのいい感じのいいジャンプで終わりましょうでえー、と、余ったところでねえー、と、バターまあ、10g ないしまあ6、67g ぐらいですあんまりあるとねえー、と、まあ、こってりが好きな方は 10g 入ってもいいんですけどもえー、ここに えっと、お酒本来は、ね、白ワインとか入れるんですけどもご家庭に白ワインはあんまないと思うんで大さじ1半えー、っと、いきますでコンソメコンソメ小さじ1ね3分の1これでちょっと旨みをつけていくでレモン汁今回はね、えー、小さじ1のレモンコンク入れますでえー、っと、火加減はそんなに強くなくていいですはいこれ煮詰めるとめちゃめちゃ美味しいねえー、っと、日本酒で作るレモンバターソースになります でふつふつふつふつとでこいつを最終的にこのね鶏肉にこれだけでね最高に美味しいすてきまあね酸味多分ねあのー、十分だと思うんですけど一応ちょっと飾りでレモンをちょっと添えて最後にねじゃちょっと黒胡椒だけ、まあ、これ好みでいいですはい好みでいいねパラパラパラパラって黒胡椒ね はい、といととうことで、鶏ささみのステーキ完成でございますそれではできましたいただきますいただきます<笑>、ね、これねこれ調子しなんだよねステーキだからナイフフォークいると思うでしょういりませんから箸で食えますからなぜならバリアーラガから ステーキだけど走っていただきますよいただきます<笑>これねこれ本当最高傑作だと思うのちょっとレモン絞って先っぽじゃないお尻の部分はねちょっと筋は少しねコリッとしたのを感じますけどでも全然噛み切れますこれ本当最高にうまいと思う<笑>じゃあちょっとまとめと立つ いただきます箸でくっきり箸で、うん、柔らかっ柔らかいでしょびっくりするでしょうまっ簡単な工程なのにいいこんなうまいんですか俺もねちょっとよくわかんないんだこれねなんでこんな柔らかいのかど う, どううまいこれうまいんだよめちゃくちゃうまいし柔らかいしうまいでしょたたいてやると豚肉の生姜焼きの薄切りみたいな感じ で, でき使えるから何にでも使えるていうか豚肉より全然柔らかいと思った びっくりしますよささみってなんかヒキートをしすぎるとパサついたりとかしたりするんだけど叩いてサッと焼くと、うん、めちゃめちゃ柔らかいソースはもうお好みでもいい分かってもらいたいありがとうございますさつやにもわかるいやわかるということでですねささみのステーキどうでしたでしょうか食べたら皆さん絶対びっくりすると思うささみってこんな柔らかくてジューシーなんだっていう風に思うと思いますんで是非酒瓶じゃなかったらまな板とかでもいいんです 潰ししてててをほぐして焼くっていうのが非常に大事なです、ね、皆さんやってみてくださいじゃあもう俺最近さなんでハイボール飲まなかったかっていうとさハイボールすげえ酔いもあるんだよね最近思ったのがんかさハイボールとさ中ハイさ同じ度数で作っあ同じ分量で作ってるからさ中ハイのは酔わないよねでもハイボール飲むとボリボリ酔うねんもうねこの原因は一つです あのワンプッシュ版が多分濃いんだと思う。だから一プッシュ。